中ランプですこの素敵な場所で踊り納めをすることができました心を込めて愛を込めて踊りたいと思います皆様ご0 0のほどよろしくお願いいたします魂を込めて満疾風幸運ぶ風祈りの乱舞 シッライブ2022。 ありがとうございました<笑><笑>シェプーランド